よろしくお願いしますさあ本日紹介していただくのはこちらですスギちゃーんはーいよろしくお願いします安いだろうでおなじみのスギちゃんでございますよ<笑>さあ本日紹介していただくのはどこでしょうか7区リッチレーンとオープン度をご紹介します 久々に長く来ましたねそうですね日本人学校だったりインターナショナルスクールの多い住宅街エリアです日本人の方ではファミリー層が主に住まれている住宅エリアです一連はコンドミニアムタイプオープードはサービスアパートメントタイプなるほどどちらも単身用のお部屋ファミリータイプ向けのお部屋ございますが、うん、本日は一連は単身者用のお部屋を、はい、次回オープトドの方でファミリー向けの部屋をご紹介します、はい、一連とオープードは同じ場所にあるんですが、はい、どちらに住まれてもここに到着する 日本人学校のバスというのはご利用いただきますめちゃくちゃいいですねこ、はい、れがあるなしでファミリーの方とかね選んだりしますからそれでは行きましょうレッツゴー、はい マッシューでめっちゃ綺麗。でなんか入ってすぐ気づいたんですけど、天井が高い。高くないですか？高いですね。めっちゃ高い。すごいもうそこ気づきましたから。はい。いやあの空間の広さもめっちゃ感じますよ。はい。左入ってすぐにすごいこうまあ奥へもありますけど、はい、なんかすごい広いなと思ったら、普通より高いですよね。はい。そう思います。測ってみましょうか。何メートルでしょうか？これは三メートル十五センチ。おお！めっちゃ高い。ママ二人いても大丈夫ってですね。<笑>じゃあやってみ ったゃそ届か<笑><笑> 2人2人はダメですそこだけ注意ここワンベッドルームのタイプですもんねそうです冷蔵庫もワンベッドルームにしてら大きいですで収納もあってキッチンもね広くとってますで2口がありましてこれ何ですかオーブンですこれオーブンなんだそして電子レンジもあります後でご用意いたします もうだからリビングですよねもうつながってるというか、はい、玄関からこうリビングまで一直線、はい、つながってます、はい、ここにも収納ありますで上もありますしでアイロンタイムもありますと洗濯 この完全室内っていうのも、はい、結構ベトナム珍しいですよ ね, すねベランダとかそのちょっとしたバルコニーに置いてあることはありますけどこう室内に完全に置いてあることによって外に出らずにここで済ますことができるちなみにこちらは乾燥機能がついています、うん、窓窓ありますよ<笑>この横に窓があるのってあんまりないですよねここでも空気の入れ替えできますというベトナムだとワンベッドルームの部屋って中部屋である はい、なので角部屋ではないので横の側面に窓がないお部屋が多、OK、いで す, 警察ですさあそしてこちらテレビだったりくつろぐリビングですねソファ払ってみますねってみましょうか全世界80億人のソファーファン届けるぜせの すごいね何してる、まあ、こんな感じな広いです結構広場ですね、はい、ワンベッドライトとかってもうちょっと狭いですよね、はい、それはでもこれも3人いてますよ中川さんはいこちらのソファーも一緒に使ってみてくつろげるというはいなんかめっちゃ高級感あるで、ソファもむだからすごい高級感ありますね、はい、座り心地はどうですかめっちゃいいです沈み込みすぎないと か, か腰にも優しいでテレビもちょうどいいところにあるもうちょっと低めにあるテレビとかもあるじゃん でもここはね壁掛けタイプなので見やすいさあそして窓も広いですねこちら南向きの眺望です、うん、ということは日が入ってきやすいという明るいお部屋の印象ということですよね そ, すそして築年数の浅い物件だと最近よく出てきているこちらの服装ガラス、はい ちゃんとこれ着込めるっていうね着れるってことですよねいやその服装じゃないこれ洋服の花じゃな い, い服装って二重になってるってことですそういうことですなるほど、はい、今めっちゃ静かですもんね、はい、すごい外は雨降ってるんですけど全然あの雨の音聞こえないです少し窓を開けた状態と比べてみましょうはい、はい マジで雨の音全然聞こえないっすわ静かですねいってみましょうかいやあなたたちは普 通, 普通に喋ってもともと静かな住環境プラス服装ガラスですからまあ、当然静かですね、はい、ではベッドルームはい白を基調として綺麗ですね、はい、テレビも寝室にもあるとございますこれだってワンベッドルームってあんまりないですよねテレビ2台って、はい、セトです最クルベッドは広さは幅 160cm クイーンサイズですクイーン サイサズ十分ですよ。ベッドルームでクイーンサイズもあれば。そしてここももちろん、服装ガラス。だから寝るときに、すごく静か。めっちゃ静かなの、ほんと。無音です。もうめっちゃ静かなんで、でも寝るのも快適。そして、大きな収納もあります。めっちゃ広っ。 奥行きもあるし、めっちゃ広い。一人では使いこなせないくらい<笑>使いこなせるわ。使いこなせない。<笑>僕だったら、<笑>じゃあバスルーム、綺麗ですね。綺麗にしてございます。洗面台、トイレも、収納もありますし、シャワースペースも広いっすね。二人入れるくらい。はい。怒ってみますそうですね。せーの。 ほらめちゃくちゃ広いメジャーで、ねはい、やってもらって大丈夫です<笑>これが一番わかりやすいねメジャーで測ると、はい、これが155ありますあじゃあちょうど前一人分じゃんいやもっとでかいよこっちは190でやってるね<笑>でシャワーも脱口というか、はい、上からのタイプとハンドで持てるタイプもありますし、はい、いいですねワンベッドルーム最高やんリッチレンス最高 なるほど<音楽>ここさっきと雰囲気違いますねそうです形が全く違うお部屋ですね靴箱ございますここもワンベッドルームですかはいワンベッドルームですワンベッドルームで靴箱この広さこれだけ入ります引き出しもあります 天井高いですね天井高いです白く感じは<笑>そして我々の好きな線光花火美しいこれで日本の夏感じれますからねじゃあはいピッチさっきの一列タイプと違ってこう2つに分かれた感じですね広いこっちの電熱式の2口ありますしこれもさっきと同じ、はい、オーブンです炊飯器もあるんです、ね、はい電気融合化式電子レンジめちゃくちゃ揃ってる激辛です<笑> これ揃ってますね収納も広いとに参りましょうはいこういった形なんですねトイレこれなんですか簡易洗浄ペンザですじゃあそのオシュレットみたいなのもついてると、はい、さすがここちは日本人のオーナー の, のことですかそうですだからやっぱこういうきめ細かいなんかこう日本人が好みそうなものをちゃんと取り揃えているというシャワールームですねこちら 行ってみると十分な広さでございますで2つありますからねここも、はい、シャワールームも完璧でございますこちらさあ洗濯機がありますないじゃないですかすいませんいに修道の匠です無駄なくここのちょうど一見デッドスペースに見えるようなところにこういった洗濯機を置いて乾燥をどうやってさせるの乾燥機能がこちらもございます 僕が困ったなと思ったこと解決すぐした使い勝手いいですねさっきのところとかベランダもなかったですもんね細い ス, スペースね、はい、こうやって乾燥機があると便利です、はい、じゃあ行きましょうリビングの方家具もねシンプルでいいですね統一感もあってここも距離があるなっ て, ってリビングのねリビングの距離測っていきますよさあリビングのえっ<笑>よくわかんない<笑> こっちはね、さっきのレザーのタイプと違って布の感じでこれがもう沈み込みすぎない感じで、はい、でさらにこの首のね、ところにねこれがあるっていうのがやっぱり心地いい好きなんですかの部屋ベランダあるじゃないですかこちらのタイプはございますこちらがバルコニーでございますバルコニーもあるん だ, バーるんだ服装ガラスだからやっぱ外の全然知らなかったんですよ中にいると、はい、大型ショッピングモールのビボシティです めっちゃ近ここだって飲食店も、はい、クリアとかもめっちゃ入ってるわけですもんね、はい、最近ユニクロさんがお任せされましたこの周辺だけでこの住む感じですよね、はい、ベッドルームでさっきとタイプ違って結構ね広いんですよこのスペースがえっ でもやっぱ広いですか先そうです。先ほどの部屋が約45平米。はい、こちらの部屋が53平米。あやっぱまあ広く感じますね、それはね。ベッドの隣にこういった、そソファー、本を読んだりとできますもんね。こういった広い空間もあると。ベッドは、ウィンサイズのベッドです。もう十分な広さですよ。で、収納も広いと。これはね、また奥行きがある。僕は使いこなせないです。こんな広さ。十分な広さ。すごいかわいい電気。なんか未来に行けそうですね。わ<笑>かわいい。いや違 そんの乗っっちゃってめちゃくちゃノリノリで言ってた<笑>、はい、いつものことですよ当てますよ 今回は2件当ててるってことです、はい、最初のが45平米こちらは53平米高知 BC7 区中心地までタクシーで20分ぐらいただ隣にはビボシティもあって飲食店も充実しててで日本人学校も近いという日本人学校に通う方が多いからこのコンドミニアム内で結構遊びに行ったりとかもしやすい1つ目のお部屋おいくらだと思いますか1つ目は750ドルでは2つ目のこちらのお部屋は800にしております さ、は、ん、い、じゃあ1つ目から、はい、1つ目どうぞ600ドルですよっすめっちゃ安いそして2つ目ははい750ドルです あ, あれ俺当たってるあ違う当たってないかで750ドル800にしてんのかうわー1個目が600でここが750一般的に言って安いですこれは ったかった今日お見せしたフ歌姫なんですけども、はい、どちらもオーナー様が日本人の方でいらっしゃいますですので追加価格などですねご要望がございましたら、はい、気軽にお問い合わせいただければご、えー、相談に乗っていただけるということでお話伺っていますなるほど電気代とか水道代とかも込み込みのプランにしたりとかもできます、ね、あおっしゃる通りでございますフレキシブルに対応はしてくださるというめちゃくちゃいいですね皆さんもぜひ立地で見に来て決めちゃってくださいそして他にも江夏さんたくさん不動産情報ございますので下の方からリンク飛んでみてください それ以放置日最新動産情報でしたまた次回お会いしましょうさよならバイバイ